m 所以我度啊！咁上一件事情我想沙場，是一件事情我想要的是一件事情我想要的是一件事情我想要的是一件事情在这方面我圍要的是一自己玩 喺呢度，你的尤其是你的尤其是你的尤其是其是你的尤其是你我尤其是你的尤其是你的尤其是你的 嘘だ。ご飯さん。ご飯さん。 哇慘啊看你起看皮看看你看看你看看你我打你看看你看看你看 A 你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你 約3年後人類の敵そしてご飯の敵である人造人間を倒すためただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた<笑>希望を使う人造人間との最終決戦ただいま母さん。 お帰りトランクス修行の調子はどううん自分でもやっと手応えを実感できている気がするあの時のごはんさんくらいの強さの実感をうんその顔はうまくいってるの<音>かその油断は禁物よはいその力量は凌犯死の原因だったらいいけどああそうそ う, そうこっちももう少しでタイムマシンが完成するわよ んーなーにのない返事ねタイムマシンなのよタイムマシン分かってるよさすが母さんですねこれが完成したらあんたはまず過去の孫ンくんごはんくんのお父さんに心臓病の薬を渡してほしいのきっと彼が生きていたら何かが変わるはずよ次にもう一度実際にもう一度実際に行ったちの戦いを 応援ししながら研究すするのののそここででで人人造間弱点や倒手かかりをん世界生てほしいのよでもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃなないし死んんだみんなが生き返っとりすか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 あんたにとってきてもらおうかなと思って構わないけどどこに行けばいいのパオズ山よごはんくんというか父さんの家があるところわかるわよねあはい大丈夫です原料が取れる詳しい場所は忘れちゃったのよ父さんか牛魔王さんに聞いてみてくれないかしら最近父さんたちに顔を見せてなかったしついでに様子を見てきます。 ええ、お願いねもし困ってることがあったら助けてやってはいああそうそう忘れてたわ取ってきてほしい原料はこれよ頼むわね<音声>水晶原矿一個、はい、<音声>こんにちは俺ですトランクスですトランクス系？ ちょっと待ってけれいやー久しぶりでねえか急にどうしただごご無沙汰してます傘に用事を頼まれてお邪魔でしたかオラたちなら特にやることもねえしななあ夫うんだこのあたりには人造人間も来ねえし 不你其以呢以世界之子都以可下，老公又有心臟病死咗啦，之以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以我以可以可以可以可以可以可以可以可以 どの辺りにあるかご存知ですかうーんオーラはしんねーけんどお父は知ってっか確かにこの山で見つかる場所はあるだよしかしな確かあそこは何か問題でもあるんですかんだ妙な機械がうろちょろしてて近づくと襲ってくるだよありゃたぶん レッドリボン軍が昔作ったロボットだべそういえば昔父さんを襲っていたメカがありましたねそいつと同じような兵器なのかも放っておいたらまたこの辺りまで来て父さんたちを襲うかもしれない俺原料を探すついでに壊してきますおー、oh, そうしてくれるとありませんねそうしてくれるとありませんね父 どこに行かせてもしものことがあったらどうするだおめえに怪我なんかさせちまったらおらブルマさんに何んて言ったらいいかわからねえだ。父大丈夫ですよ。オレかず無事戻ってきます。ごはんさんにしっかり鍛えられましたからそれに無理はしません。心配しないでください。用事を済ませたらすぐに帰ってきます。は あ, あまったくそん すぐな瞳で言われたらおら止められねえだよけんど絶対に無理はするでねえぞいいなんだあぶねえと思ったらすぐにけってこいはいじゃあ行ってきますご飯が鍛えただけのことはあるだななんとなく言葉のはしばしがご飯に似てるべ。 小松の人にとっては、ありがとうございます。 シサン・ギュマさ ん, 牛魔王さんおかげで原料を見つけられましたレッドリボン軍のロボットも破壊しておきましたよ無事に帰ってくれてよかっただ本当によかっただよんださすがトランクスだべもうすっかり一人前の戦士って感じだ俺ごはんさんにしっかり鍛えられて強くなれました 今俺がここにいるのはごはんさんのおかげですからそうかそう言ってくれるならきっとごはんも喜んでるはずだべほら悟空さんやごはんがいなくて寂しいが夫がいてくれるおめえもブルマさんを心配させねえようにしてけれはいありがとうございますそういやさっきおめえが言いかけてたけどブルマさん相変わらず何か開発してるみてえだな オフィスこんこんのビューティング。実は、うん、今タイムマシンを開発してて。今日はその原料を取りに。<音声> タ, タ, タイムマシン。はい、そったらもまで作れるだが。さすがブルマさんだべ。俺、それが完成したら。過去に行って。悟空さんが死なないように。薬を渡してくるように言われてます。 ら人造人間を倒すたもの手がかりになるはずだって。そしたら、悟空さんもごはもいきかるのけいや。おっちもかんこいえん、せかいのかこがかん。ちしめまいん、ほんとまん、ファンドヘフォーマーのようなんですけど、なっちっていかん、ほんね。そう だ, <笑>ういいだでもできれば 悟空さを助けてやってけれそうしたらそっちの世界のオラは悲しまねえで済むだよ少し羨ましいけんだなんだ父の言うとりだべ父さんキューマオさんわかりましたああオラたちのことは心配いらねえから自分やブルマさんのことを大事にしてけれケリー気をつけてな またいつでも来るといいだよ。ブルマさんにもよろしくな。はい、ありがとうございます。それじゃあまた。母さん、ただいま頼まれたものはこれでいいそうそう、これこれ。これで完成にメドが立ったわ。ありがとう。それで、父さんたちは元気だったはい。 でもやっぱりごはんさんがいなくて寂しそうでした時間を見つけてできるだけ顔を出しに行った方がいいですねうんそうしてあげたら喜ぶと思うわタイムマシンで本当に過去を変えられてごはんさんやみんなが生きている世界になればいいんだけどせめて今すぐにでも俺が人造人間を倒して平和な生活を取り戻すことができればそれができれば苦労はしないけど。 今の私たちの力だけじゃどうにもならないわだから過去のソンんを助ければ何かが変わるその変わる何かが手がかりになると思うのそれに人造人間にやられっぱなしじゃ尺じゃない別の世界だとしても人造人間のいない平和な未来があってもいいと思うだからお願いねトランクスあはい 呃你看看这最我看看这样我人看人样人看看这样我看看这样我看看这样我看看这样我看看这样我看看这样我看看我看看这样我看看这样我看看这样我看看这样我 チャージに8ヶ月もかか、ねねねねねね、ってたんじゃ、テストもできないわね。おあ、申し訳ない差し。ちゃんと言って帰って来られると思うんだけど、研究所さえ壊されてなかったら、もっと完璧なものが作れたはずなんだけど。母さん、俺今の実力なら人造人間を倒せると思う。わざわざ過去に行って研究しなくても。さあ、さあ、今じゃこの奴ら、レモン不反都打死打死都、都は打めな人造人間一半失の力 まだそんなことをはっきり言って今度は俺自信があるんだ番組の途中ですが人造現在襲われているのは西の都のすぐ近くだちょちょっとトランクスあんたまさか俺行ってくるこれ以上やちょっとトランクス待ちなさいねえ17号もう人間もいないみたいだし帰ろうか ポリオファーゲンのママリジョンイヤーズリュンジーザイチンセクゴレーヘッジャ今のュウシ少シウウ 哇哇哇好哇好哇好哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇走走走走！走 走, 走, 走 Ah, 真棒啊屌！我是你的哟爸爸屁屁屁屁屁屁屁 哦谢谢谢你谢你谢你谢走谢 没原來未爆得氣的话我好機會啱想好爆想到想想想想想想想想想想可以再想想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 2倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。<笑> そ, んそんな。あ、もう頑張るね。チッチ言うどこだ？どこにいる？<笑> のために人間を襲うドクター・ゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだがそんなことは関係ない人間を見ると腹が立つんだ私たちは人間が嫌いなんだよそんなことのために許せない許さない俺が甘く 俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ごハンさんの力、俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで過去に行かなければ。わざい。 奇跡的に命を取り留め5日後ようやく目覚めることができた自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従いタイムマシンで過去に行くことを決意したよし心臓病の特効薬。 間違いなく孫君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。 好是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 母の待つ現代へと帰還したただいま母さんお帰りトランクスタイムマシンはちゃんと動いたはい無事に過去の悟空さんに薬を渡せました よかったわーまともにテストもできなかったからタイムマシンが故障しないか心配だったのよまあ私の作ったものだから大丈夫だとは思ってたけどね<笑>それでその他のみんなにも会えたのはい若い頃の母さんやごはんさんそれにクリリンさんたちもちろん父さんにも若い頃の私にも そ<笑>うだった。美人だったでしょう。あもちろん。今も美人だけどね。も血の繋がりみたいな。何か感じてくれたのかもしれない。そうね。多分そうじゃないかしら。私のことだし、あまり何も考えてないかも。 ベジータにも会えたのよねどうだった結構嫌なやつだったんじゃないそそうだな嫌なやつとまでは思わなかったけど気難しくてプライドも高そうな雰囲気だったなあははまあそうねそれに近寄りがたい感じだったからあまり話せなかったよ俺の正体を明かすわけにもいかないしただ会えたことは。 やっぱり嬉しかったそっかでもまああまり話さなくて良かったんじゃない話しかけたらもっと不機嫌になってたかもよやっぱり気難しい人だったんだねまあねでもただの冷たいだけの人ってわけでもないんだけどそうなんだもっと話ができればわかるのかなとにかく次は向こうの世界に人造人間が現れた時間に行って みんなを応援しないと悟空さんたちが人造人間とどう戦うのかにめてと点なんかがわかればいいにどくときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くに行くに行くに行くときに行くときに行くにに行く エネルギーーのチャジには時間がかかるし俺も次の戦い。に向けて